い見この手紙読んでいるあなたはどこの誰だかわからないあどうもタロウですということでね最近ここ1週間タロウがやっていることがありますそれは何でしょう 筋トレ、惜しい筋トレは惜しいでも筋トレも毎日やってるんだよ最近筋トレも毎日やってるけど違う惜しい違う今日の動画にする内容ではないはいそうなんです水を2リットルやりにちのあっ<笑>んじゃった可愛いはという言葉はずっと胸の奥に秘めてるのにもどかしさがこだまする、はい、水を毎日ね2リットルずつ飲むっていうのを1回1週間やってみましたって感じなんですけど まあ、1週間っていうより1週間よりちょっと多くやってるかな10日くらいやってる感じなんですけど、えー、とまあその結果発表結果発表っていうか1週間2リットルの水を毎日飲み続けたらどう変化するのかっていうことでね実際にやってみたので成果を教えたいと思いますまずね<笑>そもそも水2リットルを飲むことでどういう効果があるのかってことなんですけど人間の体の 60% 体内の 60% って水分なんですよ 水分が薄くなったりすると水分が減ったりするとよくないわけじゃないですか乾きが出たり乾燥しちゃったりとかっていう面なんですけど、まあ、それ以外にもね目の乾燥だったりドライアイにさらになっちゃったりとか口の中が乾いちゃって歯周病になっちゃったりとかもあるし水を飲むことで体内の水分の役割として体内に栄養分とか酸素を運んでくれたりあと老廃物を体外に出してくれたりと か, か喉の渇きを抑えたりあと肌の水分水分を カカサカサにならず水分を保ってくれたりとか血液の流れやリンパの流れをスムーズにしてくれたりとかそういういろんなね水分があることでのメリットがたくさんあるんですよであとプラスであのデトックス効果っていって水分をたくさん取ることで老廃物がバッて出るので痩せるっていう廃余計な老廃物を出すことで痩せていくみたいな女子アナの方か誰かがなんかやってますみたいに言ってちょっと一気に流行ったみたいな感じなんですけどで ちょっと全然ネット記事とかも読まずに買ってしまっあの水とか買ってしまってたので普通に自分はこの南アルプスの天然水なんですけどこちらを1週間飲み続けました飲み方なんですけど一気にガーって飲むのは良くないらしくてで200ミリリットルくらいずつをコッコッコッって小分けちょっと1回で吸収できる量が200ミリリットルまでらしくて 腎臓 の, その吸収スペースが追いつかなくなるらしいですそれ以上、500ml とかも一気に飲んでも、こっちが追いつかないから、腎臓がね、だからその腎臓に負担がかかっちゃったりして、ちょっといろいろかわいそうなので、かわいそうっていうか、後々ね、自分の体に影響するので、の 200ml くらいちょっと小分けにして、もっと少なくても 100ml くらい、小分けにして、何回かに分けて飲むことが大切です。 今ちょっとネット記事見てたんですけど水道水やペットボトルの水を飲む人もいると思うんですけどこちらにはなんかミネラル以外に不純物が入ってることがあるらしくてそのペットボトルなら防腐剤とか水道水なら塩素とか入ってるみたいなのでこういうのはなんか胃腸に悪い影響を与えたりするみたいなのでちょっとこれは大丈夫なのかなってちょっと今めちゃくちゃ焦っておりますはい、まあ 水, をまあ、水を飲む目的としては代謝を良くして 脳廃物を排出することなんですけどそれによってねやっぱトイレの数も多くなるわけですよトイレの数が多くなることでその寝てる最中にトイレ行きたくなって睡眠の邪魔になったとかなる可能性もあるのでやる方はちょっと注意してください、まあ、実際ねその水を飲むことでデメリットみたいなのもいくつかネットで見てたらあったんですけどそれはちょっと一旦省かせていただきますで、まあ、どういう時間配分で飲んでたかっていうとまず朝起きるじゃないですか朝起きたらととりあえずちょっと飲んで その後にあとに美肌の、あのー、病院からもらってる薬を飲んでまあ、そこでも水をちょっと飲んでみたいな朝筋トレするんですけど10時くらいから朝筋トレして12時になって飲んでまあ、2時間おきくらいから2時間3時間おきくらいに飲んだりしてるみたいな感じですねで、夜ちょっと 余っっちゃたたりした分は一気に飲んじゃう一気に飲んじゃうのはよくないんですけど一気に飲んじゃいましたここ1週間ははい実際に使ってみてどうかっていうとまあ自分結構乾燥めちゃくちゃね冬になるとめちゃくちゃ乾燥肌で手とかもこんなスベスベ な, 肌なんだけどカサカサになったりしてで肌もねすごいカサカサになりやすくてですけどなんか使ってみてから やっぱ手、ね、の乾きとかは全然感じなくなりましたねあカサカサしてんなっていうのがなくなった感じはめちゃくちゃあります、うん、顔に関してもまあ、顔はね結構乾燥しやすいんだけど、うん、まあでも多少良くなったかなって感じかなまあ、1週間、うん、そうだね多少乾きは薄れたんじゃないかなっていうくらいまだちょっと乾燥はあるけどっていう感じ、うん、あとトイレの数がやっぱり増えたトイレの数すごい 2時間おきくらいにトイレ行きたくなるっていう感じかなでもその分ローハイブで出てんだって思うとああ出てるーって出てるーって思うとちょっとねいい気分いい気分セブンイレブンいい気分指ハートあとそうめちゃくちゃ自分ドライアイなんだけどまあドライアイは変わんなかったわ<笑>ドライアイはごめんドライアイのもうレベルの違うドライアイなんよその辺のドライアイと違くても 本当にすごいペースで目薬ささないといけないドライアイくらいのドライアイだから全然そのドライアイに関しては分かんなかった水を飲んだことでの変化は、はい、あとやっぱりその喉の渇きとか全然なくなったし水を飲むことでお腹いっぱいってなることがあってあご飯食べなくてもいいかなっていうのにもなっちゃうんで栄養バランスが偏ったりする可能性もあります、はい、水のせいでね<笑>ちゃんと老廃物は出せるんやけど 水を飲むせいいいでお腹っっぱいやってなってあー水を飲むことで何だろうその朝がちゃんと起きれるようになったっていうのはあるのか分かんないけど朝基本的に前まで1時とか12時とかに起きてたけど最近は10時とか9時半とかに起きて筋トレするようになりました朝からそれも水のせいなのか分かんないた<笑>だ自分のマインドが変わっただけかもしれないけど そういういのもありますねあと何やろ水分を摂ることで体のねターンオーバーとかお肌のねお肌のターンオーバーとかにつながるからやっぱり多く取った方がいいのかなって思いますでもやっぱりねその体の臓器的な面を考えるとデメリットも結構あるのでやるかやらないかはあれなんですけど、まあ、メデメリットは別の動画で出したいと思いますはいということでね1週間やってみてまあ意外と個人的にはやってみてよかったなっていうのと そんな別のお酒とかジュースとかに含まれる糖分とかをとんなくていいのでいいのかなってあのそんなね逆に甘いソフトドリンクとか飲むよりは病気になるリスクも少ないし水でいいのかなって思っておりますまあちょっとね全然良かったので多分体重の変化は大きくないんですけど良かったのでその 1, 1ヶ月続けてみたいと思いますはいということではい太郎でしたえー、っと ああとって言い忘れたんだけどやっぱニキビもねできにくくなったっていうのとやっぱターンオーバーが活性化されたのか分かんないけどこの辺の色素がちょっと薄くなった感じがするうんやってみた感じねこの辺の色素が薄くなったっていうのとニキビができにくくなった多分体内からのあれはね外部的にこう触ったりするとそこからできる可能性はあるんだけど内側からのニキビはなくなったかなって思いますはいまた次の動画でお会いしましょう 僕の楽しみは